ご視聴ありがとうございます。ちまちまでーす。はい、過去にね、えー、秩父鉄道に乗ったのでその時の動画をまとめてみました。秩父神社でーす。 秩父駅の横からあの秩父鉄道が、ね、来るのを見てみましょう秩父駅とあと左上の方に武甲山が見えます。 秩父駅の、えー、ホームに入ってきました、まあ、秩父鉄道はねあの電車が、あのー、そろそろ来ますよっていう時だけしか入れないみたいですねでクーラーと扇風機とね両方回ってますね よくね SL と一緒に撮影されるあの鉄橋の場所ですね長瀞ライン下りをするあの荒川のえ川が見えます、ね、黄色の機関車が見えますよねあれであの石灰をえ武甲山 と, あと太平洋セメントの間で運んでるんですね、はい、疫病退散のヘッドマークがついてますね まあ、一応、元地元なんで、はい、<笑>まあここはね よ,、えー、より駅になってます、えー、東武東上線に乗り換えます東武東上線が来ました。東 このね、白と青色を見るとね、あの東武東上線って感じがしますね。秩父<音楽>鉄道の貨物ですね、何両つながってるんでしょうね。 長いのでちょっと早送りします風邪を引いてしまったんでねちょっと声が、えー、話しづらいんですよね<笑> はい、帰る途中にね東武東上線のあの路線車両がね止まってましたんで撮ってみました埼玉のおへそと言われている、えー、小川町駅になってますここで乗り換えますご視聴ありがとうございました